2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックに向けメンバーが様々なスポーツに挑戦するコーナーメダルラッシュがスタートしたリニューアル第1回目はバスケットボールを特集16年のリオ五輪で20年ぶりのベスト8入りを果たした日本代表女子選手を擁するチームドジクセニーオスサンフラワーズにバスケを指導してもらうこととなった まずは、実力を測るために、キングドッス VS 女子バスケチームで試合を行ったのだが、キングドッスメンバーではまるで歯が立たず、わずか3分で全員が呆然自出。運動神経抜群の平野仕様でも、向こうの選手、何人か軽トラックがいる。と発言するほど、選手たちの力は圧倒的だった。一方、 キング・アンド・スの実力はというと、高橋山がコートの外からシュートしようとしたり、神宮寺雄太もおかしなフォームでボールを投げたりと、ジャニーズアイドルとは思えないポンコツぶり。岸優太に至っては、選手から右手でシュートを打つ人は右足が気持ち前。 と、ジャンプシュートのフォームを指導されるも、その直後に思い切り両足を揃えてジャンプしてしまい、流せ角から、ひどい。何も話聞いてない、と呆れられる始末。シュート練習でも、なかなかゴールが決まらず悪戦苦闘していたのだが、練習を重ねるうちに、5人全員がジャンプシュートを華麗に決められるように。 しかし、左右どちらの手でもドリブルができるよう、ボールを2個使った練習に取り組むと、振り出しに戻ってまた目線。そんな中、なぜか騎士だけがセンスを発揮し、選手から良かったと思います。と褒められていた。最後にパスの練習をすることになり、速いスピードで強いパスを出すのがポイントだと教わる5人。 騎士がパスを出してみたところ、速さは時速35キロで、長瀬曰く全力のままチャリ、とのこと。対する選手のパスの速さは42キロで、これには横で見ていた平野神宮寺高橋の3人も、原付、原付、と原付バイクのような速さだと若干の恐怖を滲ませていたのだっつった。 コーナーリニューアル初週は、あまりかっこいいところを見せられなかった5人だが、ファンは、学校で人気の先輩が出てる球技大会見てるみたい笑い。潮君素敵からやっぱり運動神経いいね。期待を裏切らない騎士君。朝から笑いをありがとう。とそれぞれに楽しんでいた様子。しかし、一部では平野の、 軽トラック発言が波紋を読んでおり、ネット上には女性に向かって、軽トラック呼びはよろしくないぞ。衝撃を伝えようとしたんだろうけど軽トラックは言い過ぎでしょ。普通に失礼な発言、朝の番組はいろんな人が見てるんだし、もっと発言に気を使ってほしい。印象悪くしてどうすんのという声も。 キング・アンドプスファン以外の人が多く見ている番組だからこそ、今回のような出現には要注意すべきだろう。来週は、女子バスケチームとのリベンジマッチが行われる予定。練習を積んで、試合ではかっこいいキング・アンドプスの姿を見せてほしいものだ。花山井の平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。